はい。今日はですね、えー、こちらのノアの SZ のハイブリッドの後部座席のレビューをしたいと思います。前回はボクシーの SG だったんですけど、今回は SZ になりますので、まあ、SG にはない装備を、まあ、主にレビューをできたらなと思います。で今走ってる状態、まあ、走ってないとわからないことっていうのがあるわけなんですけれども、まず、 こちら SZ ですので、オットマンが、まあ、つくようになりました。で、オットマン、走ってるときどうかねっていうところなんですけども、まあ、私もこれ、試してみたかったんですけど、まあ、こうやってオットマンを使うことによって、このフロアに足が、まあ、つかなくなると、まあ、いうことなので、まあ、足がもうチューブラリンな状態なので、こう。 長距離移動しているときなんかでもそうなんですけど、まあ、足の重さをこう気にしないでもこうシートにこう座ってられるっていう、まあ、そういったまあリラックスできる空間っていうものがまあ得られるというところになります。これ結構いいかなと思います。ちなみに E4 の四駆になると SZ、今度このオットマっていうのがつかないですけれども、二駆に関してはこのオットマ、それから17インチホイールというものが付くと、まあ、いうことになっています。 なので非常に快適です。で、さらにもう一つは、このオットマンついていると、まあ、こちら、シートヒーター。まあ、今の季節ですと、シートヒーターもちろん使いませんけども、冬場なんかですと、後ろのシートヒーターなんかも非常に重宝するかなと思います。で、今、ちょうど今、シートヒーターつけたところなんですけど、まあ、どの辺がこう、あったかくなるのかっていうところも、お伝えできればなと思うわけなんですけれども、あ、ちょうどですね、えっ、ー、と、 まあ、隣のシートで言いますと、この座面のと こ, ろこのファブリックのこの座面のところとで、それからここの背もたれの部分、ここの部分が、まあったかくなると、まあ、いうことなので、まあ、冬場2列目、特にミニバンですと、この車内の居住空間というのがありますので、まあ、寒くなります。まあ、そうういっったたなんかやはりこうやった 2列目にもシートヒーターがついているとすごく嬉しいかなと思います。これは特に私なんかも子供を乗せたりもするので、まあ、2列目にこういった、まあ、オットマンがついてて、こうやってシートヒーターがついていると、まあ、すごく快適に感じれるところかなと思います。はい、まあこれは、まあ、調整はできないんですけれども、まあ、まあ、オ, オンかオフかの調整になっていると、まあ、いうことになります。はい でちょっと言い忘れたんですけど、今ちょうど私は3列目のシート自体はこのように折りたたんでいないので、まあ、その状態で今、一番後ろまで下げている状態なんですけども、まあ、それでオットマン使っても、足のつま先が運転席には干渉しないということで、今ちょうどドライビングポジションに合わせていただいているんですけど、まあ、その状態ですと当たらない、まあ、若干当たるんですけど、 で、当たってもいいように、ちゃんとここのところなんですけど、フェルト材が使われています。で、同じようにここに合成表皮使っちゃってると、ここが白くなっちゃうっていうのがあるんですけど、まあそうならないように、ちゃんとこういったフェルト材みたいなものを使って、白くならないように、足元もこういった形で汚れてくると汚らしく見えたりするんですけれども、まあそういったものも全然ないので、これ非常にいい、ちゃんと考えて作られてていいんじゃないかなと思います。 それからもう一つは、こちらです。まあ、12スピーカー、12スピーカーいらないんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これ、ノアボクシー自体が個別再生っていうのができます。なので、運転席は運転席で好きな音楽であるとか、動画であるとか見ることもできるし、 で2列目以降は2列目以降で、まあ、好きな番組を見ることができるという意味においては、すごくこの個別再生をするという意味において、この12スピーカーって結構重要なものなのかなって、私個人的には思ったりします。で、まあ、2列目に関して言うと、このルーフの上の部分についているのと、それからこちらの足元の部分について。 ここですちょうどシートのこちらのドリンクホルダーの方じゃなくてこちらのシートに近いところにスピーカーがついています。はいまあ、こんな感じ で, でちょっと試しに、えー、今、b l u e ー o o t つなげているので聞いてみたいと思うんですけど、うんまあ、このように今12スピーカーなので前のスピーカー前のスピーカーですとこの車は SZ なのでこのちょうどインパネの上 左右のとところとそれから、相当トリムのの足元のところ左右でそれから、先ほどお話ししましたけれども、2列目に関しては、座席の下、横のところと、それからこのルーフの上のところ、まあ、ここに、ちょうどスピーカーが、まあ、ついてると、まあ、いうことになっています。なので、やっぱり12スピーカーにするとかなり、この音場の臨場感っていうものが、かなり出ていて、非常に、 音がクリアで、かつ低音もしっかりと効いている。まあこれジャズなんで、まあどちらかというとこう高音重視な音なんですけれども、かなり音としては綺麗ですね。きり。 で、まあ、やはり12スピーカーをつけることによってかなり車内 の, その音場感というのがしっかりと出てくるっていうのがあるのでやっぱり私はこう12スピーカーをつけた方がまあかなりこう2列目なんかもそうなんですけれどもホームシアターでホームシアターで過ごしているかのようなまあそんなまあ印象すら感じられるまあ 車内の空間になっているので、これはこれで非常に雰囲気としてもいいかなとまいう感じがします。少しこうなんかゴージャスな感じというか、まあそういった印象すら、このノアボクシー、こういった車格の車であっても感じ取ることができると、まあいうことです。これ非常に音がいいです。純正でも十分、十分なぐらい音がしっかりとよく出ているかなと思います。はい。 はい。で、あと、この間、ノア、ボクシーの SZ でも少し紹介したんですけれども、このシー ト, レシートベルトの警告これ、あの、トヨタの車は、あの、走ってる時は、あの、このシートから立たないでくださいということで、走ってる時にこう外しちゃうと、まあ今これ、ちょっと渋滞に今ちょっとはまっちゃってるんで、今音が出ないんですけれども、ある程度の車速になって、 ベルトを外して立ってしまうと鳴ってしまいます。で、また、鳴りを止めるためには、自分が座っていたシートに戻って、シートベルトをつけないと、まあ、止まらないようにということで、まあ、基本的にまあ当たり前なんですけども、車走らせているときに立っちゃいけないということで、そこまでトヨタっていうのは考えて、シートベルトの 警告というのをま慣らしているとまあいうことになります。まあ、そこはちゃんとしっかり考えられて作られているなっていうのを、まあ私自身もまあ感じた次第です。はいまあ、もう一回渋滞が止んだ時にちょっとお見せしていけたらなと思います。まあちょうど今流れたんで。この状態です。で、ベルト外しただけでもまあなるわけなんですけど、まあ当然こう立ちます。立ってる状態だと立ってて他の？ シートで座ったとしても、でこの状態で、うんまあ、それでもなり続けると、まあ、いうことです。まあ、要するに、座っているシートにまた戻って、でこの状態で。 自分が座っているところに戻ってベルトをしないと止まらないと、まあ、いうことになっているのはちゃんと考えられて作られていると、まあ、いうことになります、はい。あとは SG と SZ の違いでというとここのチェアーテーブル、サイドテーブルになります。でサイドテーブルが SZ に関してはまあ大きくなっている。 4つ。で、後ろにも4つ、こうやってついていて、で、USB-C が2つついている。これがかなり大きなところになります。で、携帯自体は SG でも普通に、まあ、ここに置くスペースっていうのは普通にあったわけなんですけれども、まあ、SZ になって、このようにカップホルダーが、まあ、4つ前後に、まあ、つく、つくようになって、もう大きくなったと。これ多分、アルファードとほとんど同じ仕様のものかなとは思うんですけれども、まあ、こういう感じで、 まあ、携帯も横にもこうやってしまっておけますし、まあ、ここにまた物を置いたりすることもできるということです。で、あともう一つ、このサイドテーブルのいいところというのは、このようにシートを、こうやって、ちょうど今、一番後ろにしているので、ちょっと前にシートをやりたいなって思うときもあったりします。例えばこう、このセンターコンソールから何か物を取りたいとか、こういったシートのこのポケットからなんか物を取りたいと。 で一番後ろに下げていると、ちょっとこう遠い感じが遠かったりします。私でも結構遠かったりします。75の私でもちょっとこう遠かったりするんで、その場合、ベルトを外しちゃうと、アラームが警告が鳴っちまうんで、このような感じで、一回シートを前にこう出すということをやらないといけない。そうすると、このように布が取れたりとかっていうのが、するわけなんですけれど、するわけなんですけれども、まあ、その時に便利だなと思うのが、ちゃんと、この、 サイドテーブル自体もしっかりとついてくる、一緒にこうついてくるっていうところです、まあ、これなんかも、まあ、右になります右の席になりますけれども、非常にこういったところなんかも、まあ、使いやすくて、この右側のキャプテンシートとの、まあ、備え付けになっている仕様になっているというのが、まあ、非常にいいこうやった、こうやって車を走らせている状態で実際に使ってみても、使いやすさとしては非常にいいかなと思います。 だからあえて言うならば、この、オットマンが、これ主導なんですけれども、アルファードと同じように、電動になってくれると、より使いやすいかなと思います。ちょっとこう、前にシートを、こういう感じで持って行ったときに、オットマンが広がっちゃってると、ちょっとこう足元の行き場っていうのがなくなっちゃったりもするんで、まあ、慣れてくると、さっと使えるとは思うんですけれども、ちょっとその辺、慣れないと使いにくさっていうのがちょっとあるかも。 知れないです、はい、で3列目でこのサイドテーブルの使い方、使いやすさ、検証していこうと思います。はい、で今、3列目座ったんですけども、前回の SG の場合は、このカップホルダー、こっちについてたわけなんですけれども、でこの SZ になると前にもつくようになると。なのでこの 4人分のカップホルダーというものが、ここに置けるようになると、まあ、いうことになります。で、ちょうど今、私、足元、拳が1個ぐらい入るクリアランスで、今、前のシート、位置を決めて座ってるんですけれど、まあ、この状態であれば、全然、カップホルダーの機械も、遠くないですし、でまあ、以前も紹介しましたけれども、まあ、こっちにもカップホルダーあるんですけれども、 これちょうど背もたれの横のところにあるので、ちょっと取りにくかったりはします。ただ予備でここに置いておくということであれば全然いいのかなと思います。メインはやはりここの、このサイドテーブルの部分に置いて、3列目は座るという形になってくるかなと思います。3列目も以前のノアボクシーの SG の時の動画でもご紹介したんですけれども、シートヘルトをしないと警告が な、まあ、ってしまうと、まあ、いうことがありますので、まあ、しっかりと座るときはシートベルトを着用すると、まあ、いうことになります。でちなみに、せっかくなので、3列目自体も音どうか、うん。やっぱり3列目もそうなんですけど、なんか普通常の車だと、 スピーカーの位置からこう遠くて、3列目って何もついてないんです。そうなんですけども、でも、このノアボクシーの SZ に関しては、ここにスピーカーがついている。で、ツイッターも一緒にここについちゃってるんですけれども、なので、このスピーカーが3列目の人がこう乗ってても、しっかりと聞き取りやすい音場っていうものを作っていると、まあ、いうこともありますので、 やっぱりこのスピーカー、まあ、2列目で聞くのもすごくいいんですけど、3列目で聞いても、すごく音の臨場感というものがしっかりと取れて、あの自分の好きな曲を、ね、聞いてみたいなって思うような、まあ、そういった音場になっている、音質になっているので、まあ、この12スピーカーはすごくいいなと、まあ、いうのを、ね、個人的に、はい、感じた次第になります。はい、ということで、今回は、えー、こちらの新型ノアの SZ のハイブリッド。